いる一応撮っとこうかいそうだねそうそう。 にしようかなと思ってるけど。の方がリアルじゃない。うん、そう、なんで直したことだろうか。お前のせいだ、ね。お前と、その横のおやからのせいだぞ。ごめんな。さいド<笑><笑>ごめんなさい。<笑> ごめんなさいあこんなにここへこんでたっけおくが頑張って掘ったんじゃないかな来たぜ、たフィーバーに備えてそうそう、フィーバーえ、だってこれからじゃんじゃん産んでくれるでしょそうそうそうわーいご覧くださいご覧くださ い, いえこれがダチョウのリアルですからほら、えーえー、見て すんな、とってんぞーほら、ね、撮影はやだろほ<笑>んとだよ。ま決定的瞬間撮れちゃった。ね人間と同じだった。え、ね、っ撮ってんぞって言ったらやめろ。<笑> そ声でびっくりしてやめたりはあするするだってあの柵をガシガシやってるメスにうるせえぞやめろっつったら、うん、やれるそうなん か, なんかうんかちょっと長細い恐竜みたいだね恐竜の卵みたいですいいねいや巣にさ三三個ぐらいポンポンポンってあったら本当に恐竜みたい、うん、なかなかね二個はあったんですけど三個どうじゃないね珍しい、ね ほら興奮しちゃって顔が真っ 赤, 真っ赤、ね、もう繁殖期が始まってああまた喧嘩になる<笑>隣とやってこっちと、ね、もう疲れないのか、ね、疲れると思ういや絶対疲れるでしょ、うん、終わりじゃあはい<笑> 心配はまた何かそうだってお隣さん両隣で喧嘩すんだもん、うんうん、はいとまあ感じこんな感じで、はい、毎回卵取りしてますじゃあね、はい